どうしよっかなちょっとこのあとね1か所どうしても行きたいお店があって軽井沢ってあのジョン・レノンゆかりの地としても有名ですよねでそのジョン・レノンが愛したお店の一つということでリザンボーっていうカフェが隠れ家的なカフェがあるんですけど昔家族旅行で軽井沢に 来た時に、まあ、その当時は父と兄がそれぞれバイクで私と母が車っていう感じで、ね、それぞれ何かこう走りを楽しみながらツーリングをツーリングっていうかしたんですけどその時あの父がコースを組んでくれて立ち寄ったお店なんですよねそれがすごい雰囲気が良くてここは絶対今日。 夜いや、ジョン・レノンね、ビートルズいいですよね。テンテテテテテテンステンテテテテンステンデデデンスーカッツァンプ Well, it's shut and there's no、time. ここだ結構もうすぐだと思うんだよね。<音声> Come together right now, Opa、oh, me. オーパミ。オーパミ。お、これが軽井沢銀座ってやつか。 な雑貨屋さんがいっぱいあんな三笠通りなんかここも気持ちいいロードですね涼しいっていうかちょっと寒いくらいだな はい、200 円, 200円はい、ここから有料道路です白井戸ハイランドウェイ車は非常に少ないですねやっぱ土日は混雑するみたいだけど ひたすらこの森林が続いて気持ちいいよわーなんか流れてるーお駐車場的なものが出てきましたね なんだ結構止まってんじゃんねタクシー専 用, ーー専 用, ーー専用来たー滝、着いたよ広いね、駐車場が すごいですね。なんかほんとちょっと面白い滝だよね。本当に白い糸が流れてるみたいだよ。 さて、ここからまたハイランドウェイを終点まで抜けて軽井沢の町へ出ます案外案外ボコボコだなあここで終わりなの この料金所は通過ください白イトハイウェイは長すぎず短すぎず適度なワインディングコースって感じですねただちょっとボコボコとか筋とかあってバイクはちょっと注意が必要ですね 降りてきたよとりあえずね、服買いたいね<笑>いいなー着てるけど寒かっただって16度だよ今初めて今気温知ったわそりゃ寒いよ と泉に囲まれて静かにそうなんか今日全然疲れないなって思ったらさ目だね目仕事柄もう一日中パソコンに向かってるんですけどあの ね, やばいんだよね蒸気でホットアイマスクみたいなやつつけたり なんかやってんだけどさ今日はとても目にいいことをしてるなと緑しかないもんねやっぱこういう緑自然をね見たりそう遠くを見つめるっていうのは本当いいみたいですよね郵便局 タイムアップなんでもう帰りましょうなんかもうちょっと雑貨屋さんとか見れたらよかったけどあの商店街の中にバイク無料の駐輪場があるみたいでなんでそこに停めて結構美味しそうなパン屋さんとか雑貨屋さんとかねいろいろあったんでバイク置いてちょっと散策するのもいいかもしれないです。 今回タイムアップで寄れなかったんですけど春にでテラスっていうちょっとした商業施設があるみたいで、えー、そこでツーリングの休憩とかちょっとお土産買ったりとかもできそうな感じでしたなので休憩ポイントとして押さえとくのもいいかもしれないですねそれじゃあ皆さんもよきツーリングシーズンをお過ごしください それじゃまたねバイバーイ